はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっとこう、いい感じの雰囲気の街、亀戸に来ております。亀戸と聞いてね、もうね、察してる方もいらっしゃると思うんですけれども、大人気の煮干しラーメンを提供しております、月日さんにお邪魔しようと思っております。 まあ、僕の動画でも一度から二度ほどお伺いさせていただいておりましてここの煮干しがめちゃくちゃうまいんですよで たまたま僕、その月日の店主さんと地元が近くて、今年のお正月にたまたま地元で会いまして、年明けにね、ぜひ月日さんのラーメンまた食べさせてくださいということで、本日はですね、撮影に向かっております。いやーでもね、今日ラーメンなんだけど、この亀戸来るとね、お酒飲みたくなっちゃうね。今回お伺いする月日さんなんですけど、今ね、僕の後ろに見えております亀戸横丁さんの中に入ってる店舗さんですんで、中に入るとね、ちょっと余計に飲みたくなるかな。 音声もございますが本日はねしっかりと我慢して美味しい煮干しラーメン食べていこうと思います痛風だから大敵なんだけどね煮干し はい、ということでただいまですね月日さんの方でもう既に、まあ、注文というかね事前に今日何食べたいですとお話はしているので既に料理は作っていただいておりますが月日さんの方はですね、えー、煮干しを主体としたラーメンを提供しているお店さんでして通常の中華そばと濃厚系これのね煮干し系のラーメンの2本柱は基本的な主体となっておりましてその他にももちろん油そばや限定なんかもあるんですけれども本日はですね、えー、ラーメン系を2杯と油そばに1杯つけ麺が1杯の合計 4杯食べていこうと思いますでもちろんまずはですね味の優しいものからということで一発目に中華そばをいただく予定となっておりますがそもそも月日んの中華そばも優しくはないので煮干しの濃度的にねガツンとしておりますが一応ね、あのー、お店にあるメニューの中では一番優しめのメニューではあると思いますので、えー、ぜひね皆さんもですね初めて来る際にはまず中華そばを食べてみてから他をね食べていくことをお勧めさせていただきたいと思います<笑>いやうまそうだおうございます ではお待たせいたしましたありがとうございます特製の中華そばですうわーいますということで本日ですね一杯目いただきます中華そばこれねチャーシューからスープからもう見える全てがうまそうなんですが早速ですね出来たてをいただきたいと思いますいただきますうまそうだな<笑>あーうまうまいあーうまい うわうまこのスープでございますよ皆さんほんとうまい わ, わちょっとこれね麺いっちゃいましょうかこれ月さんのね麺はこの煮干し系に合うように細麺ではあるんですけど若干ねこの煮干し屋さんとかよりは太いタイプで食感もねうまいんですよ <笑>もう本当にさらっとしててでいい部分だけって感じなんですよね煮干しの苦手な方が言う苦手な部分がほとんど入ってないというかめっちゃうまいっす<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>うんうんおいしい<笑>うわ キさんのラーメンはね特製にしますとチャーシューも鶏と豚と低温のものが2種類入ってましてこれもね毎日丁寧に仕込んでるんで本当うまいですうんーちょっとこれどうすかこれ皆さん煮干し系に絶対合うねこれ海苔これ一緒にこれくるんでいきますうんうん<笑> あ、だスープ飲んじゃう<笑>スープ飲んじゃうじゃね最後煮卵いただきますうんうん、はい、じゃあこちら1杯目ですね一瞬で完食させていただきましたあ今2杯目のこれ濃厚相変わらずすごい濃度ですねうわ はいいただきま す, きます濃厚ですうーわーということで本日いただきます2杯目のラーメン、えー、こちらはですね濃厚の中華そばでございます丼傾けてもスープが垂れないですね<笑><笑>じゃあこちらもねいただきますもうこれ見ていただいたらわかる通りですねもうこの濃度ですようわー うわ、うんうまっこれですよ皆さん見てほぼソースも食べるスープですよねうわちょっといただきますうんうん やっぱり前回来た時よりももう本当にベースのね煮干しのスープがすごく丁寧に取られてるのでこんだけ濃厚でも全くねこの嫌なえぐみとかそういった部分がなくて濃いんだけどねほんと食べやすいこれは<笑>めちゃくちゃうまいっすうんー まだこのね煮干しの苦みの部分にさっぱりとしたさこれ生玉ねぎ刻みのこれがねいい仕事するんですようんうまいな<笑><笑> あえ玉いけたりしますかもちろんいいですかチキ日さんですねもちろん煮干し屋さんなので替え玉やあえ玉がございまして以前の動画でもご紹介はしたんですけどこの、ね、あえ玉とかに生卵をつけてこれ、ね、一緒につけて食べたりするとマジで最高なんでぜひね皆さんもやってみてくださいで皆さんあえ玉でございますもうねこれだけで何倍もいけるぐらいうまいんで<笑>しっかりと混ぜた後のあえ玉もうこれがねめちゃくちゃうまいんですよ ひとまずはちょっとそのままでいただきますうんそしたらもうせっかくなんでねここつけちゃいましょうかうんうん 結局あれですねスープがこれもうないんな<笑>うんうーんということでですねただいまんだかんだこれあえ玉ももちろんですがこれスープもしっかり簡易してしまいました<笑>ということでただいまですね3枚目にいただきましたのがこちらつけ麺でございますね こちらのメインなんですけれども、まあ、あ常時販売しているものではなくて、今日の夜たまたまですね、限定として販売する予定だったものみたいでして、麺丼もそうだしさ、あの、漬け汁の丼もそうだしさ、めちゃくちゃ美味そうなんで、早速ね、いただきます。麺はこちら、全粒粉入りの太麺となっております。今日も一回麺だけでね。うん。 でこの辺りでですねつけ汁につけたいと思うんですけどまあそうっすねこれ案の定つからないですね<笑>で予想はしてましたがもうこんな感じでねもうあのつからないです<笑>これすごくない<笑>いただきます ちなみにですね、t r さんの方では結構、頻繁に普通のメニューだったりとか、あえ玉、どちらもですね限定の販売、定期的にねしておりまして、そういったメニューの発表につきましては、ツイッターの方でね、すでに発信しておりますので、気になる方は公式のツイッター確認してみてください。うーんうわ 最後ですね、いただきますうんうまいということでただいまですねこんな感じで3杯目をきれいに完食していただきましたごちそうさまでしたはいということでですね本日最後にいただきますメニューが到着いたしましたこちらの油そばいただきたいと思います またね今までとは違ったこれ味付けの背脂とかも入ったりするようなガツンとした一杯なんでどうね変わるか楽しみなんですがいただきたいと思いますもちろねこちら油そばなんで最初からこれ卵黄割らしていただきましてしっかりとねちょっと具材を混ぜつつですよこの見た目いかがでしょう100食べる前から分かるうまさだよね ほんとこの麺のもちもち感と脂のねうまみとか甘みでコクも引き立つし今までのねメニューとは違ってスープはないんだけれども負けないぐらいね美味しさとかコクがありますねうん タとかはね、あの月地さんご飯物とかも提供されているのでこう油サバ頼んだお客様ご飯物を無に頼んで最後ちょっとだけご飯残してこの具材とかにね、入れても絶対うまいと思いますねすいませんあのちょっと早速したみたいで、ね、ちょっとご飯をいただきまして、えっと、最後締めですねこれ残った具材とともに追い飯で絶対うまいこれこれいかがでしょうかこれ具材たっぷりね最後の追い飯い た, い, ていただきたいと思います あーうめえ<笑>、ね、<笑>ということでただいまですねこちらおい飯も全て完食させていただきましたあまたごちそうさまでした ということで、本日はですね、月日さんで限定から通常のメニュー、すべて含めてですね、4杯ラーメンをいただいてきましたが、まあもう、 表情とね、発言と見ていただくとわかる通り、マジでんたくなくて、めちゃくちゃうまいです<笑>。以前ね、僕が2年ほど前に来た時には、よりこう、なんていうのかな、煮干し感が強めで、わざとむしろ、ちょっとこの煮干しのね、この苦味だったりとか、えぐみの部分をうま味に変えて、すごくパワーのある、パンチ系の濃厚系煮干し屋さんだったんだけど、今日食べてみてね、本当にめちゃくちゃ繊細な、なんか仕上がりになったというか、正直な話、以前食べた 時は煮干しが苦手な方であればちょっときついかもしれないですけど動画内でも話したメニューもあったと思うんですけど本当に今日食べてみてむしろ苦手な人こそちゃんとこの美味しさを出しているこの煮干しのラーメンを一度食べてみてこれがダメだったらもうしょうがないっていうもうそれぐらい本当にね繊細でしっかりと仕事をされている美味しいラーメンでございましたえぜひですね皆様も気になった方はこの月日さんで美味しい煮干しラーメン食べてみてくださいももちろん苦手なな人ののみででく煮干しジャンキーの方でも納得でき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 やっぱ最近はですね、家系だったりとか、ちょっと前だと二郎系だったりとか、ラーメンをね、食べに行く動画に関しては、結構ね、がっつり系のものが多くて、こういったチンタンラーメンとかね、本当に僕の動画では少ないんだけれども、もともとは結構煮干しとかもずっと好きなので、こういったラーメンが食べられる回も、個人的にはかなり幸せですし、いろいろね、食べ歩いておりますが、この煮干し系のお店の中ではもうトップ トップレベルに美味しいラーメンでですのでぜひね皆様も食べに行っていただきたいところではございますがこの辺りで本日の米編コーナーに参りたいと思います前回公開させていただきましたステーキロッチさんのコメントから引用させていただきましてまずは一つ目あのステーキとかさバーベキューとかさそういった際に食べる焼き野菜のうまさあれ何なんでしょうねマジでわかります 前回ね、あの、ロッチさんでチャレンジした際にも、結構な量の焼き野菜、もやしとキャベツかなが入ってたんだけれども、こう、火の入った野菜の甘さのいいこと、本当にね、このステーキ、お肉の合間に食べる甘い焼き野菜、最高でございました。 前回ね挑戦したチャレンジメニューに関しては厚切り玉ねぎこれは入っていなかったので次回ね個人的にお伺いさせていただく際にはちょっと注文して美味しい焼き野菜も楽しんでいきたいと思いますそしたら続いて2つ目のコメントデカ盛り店の店主さんたちは優しい方が多いということで本当にねそうなんですよ 僕自身もやっぱりこういったデカ盛り、えー、大盛りのお店の方っていうのは、なんかね、こう優しさが行き過ぎたゆえにっていう部分が結構大きくてですね、やっぱ行くとこう心がね、温まるような出来事とか出会いがたくさんあるので、 うーん、そう。なんかね、行っちゃうんですよね。もう毎回ね、腹パンパンになって、やべえ、食べすぎたー、みたいな。もう半分ね、後悔にも似たような気持ちもあるんだけど、えー、それ以上にですね、こう帰りの車の中では、こう、良かったな、嬉しかったな、と。まあ、心がね、あったかい。そういった部分がね、えー、多いかな。うん。 ぜひちょっと皆様もですね食べきれないとかっていうのがあってなかなか行けないよってところもあると思うんですけれども、まあ、もちろんそういったお店さん、えー、店員さんにね伝えていただければ量なんか減らせるところもほとんどですし、えー、お店によってはお持ち帰りもできますので、えー、気になったお店が、ね、ありましたらぜひ皆様もそういったデカ盛り店でお食事試してみてくださいそしたら本日最後3つ目のコメント こういう企画ね、めちゃくちゃやりたいです。あのー、商店街とかでね、もちろん食べ歩き、あとはまあもちろんお店にもね、入っていいと思うんだけれども、そういったところで1万円企画とかね、やってみたら、いろんなこの地元のね、いい部分を紹介できたりもしますし、何よりもやっぱり食べてても見ててもね、楽しいような動画になると思うので、えー、そういったね、企画やりたいなーってずっと思ってるんですけれども、 こう商店街とかそういったところになりますと、この撮影のね、問い合わせ先が難しかったりとか、自治体とかになったりはするので、そのあたりがね、ちょっとクリアできれば、本当に僕がやりたい、その食をね、紹介するってことに関しましては、もう完全に一致するような企画ですので、ぜひぜひですね、今後そういったことを検討させていただきまして、面白いね、企画だったりとかもちょこちょことえやっていければいいなと。 思いますはい。ということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、本日の動画はこのあたりで終わりたいと思いますまた次の動画でお会いしましょうじゃあね